の演となります、えー、これから踊る曲は「なりわえー、節」という総踊り曲であります、はいえー、知ってる方も知っていない方も、えー、ぜひ飛び入り参加お待ちしておりますえっ、ー、と共演さん一つ共演さんと、えー、マイトさんも、えー、飛び入り参加してくれてますはいなのでえっ、ー、としかもこの曲 このあとアクト2回3回やりますが3回目も踊ります2回目で見て3回目踊れそうだったら飛びに参加してくださいいいですかはいそれで、えー、この曲なんですが曲の間に、えー、お客様に参加していただきたいところがありますええー、MC が手拍子と言ったら3回「ターンターンターン」タンタン「もう一丁」「ターンターンターン」ンン「今度は足拍子」 足拍子と言ったら3回、どんどんどん、座ったりか座っている方は足拍子、たんたんたん、これをぜひお願いしたいです。はい、では、いつもやってますが、旅行練習いきますよ、みんな本気で、手拍子、たんたんたん、もう一丁、たんたんたん、足拍子ー、たんたんたん、もう一丁、たんたんたん、ありがとうございます。えー 高齢となっているんですが、ええー、手拍子足拍子の旅行練習の得点が入りました。ドルルルじゃじゃん。四十二点かな。ありがとうございます。じ本番では百点を目指していきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい、いらっしゃい。よーさーこー。 よさあこい」よ<音楽>「さあい」「さあこい」「さあい」「日本語へのパチン魂、世界の泡ってそう」 次のブレイク 五千円ありがとうございました<笑>それでは皆さんが気になってどうしようもない得点集計終わりましたかね終わりましたでは手拍子足拍子の得点が入りましたドゥーで ありがとうございます。九十八点。九八点。はい、皆さん、本当に皆さんの。温かい、起業者始拍子が胸に響きました。ええー、実はこの後開くと、もう一回分あって、今のやつもう一回やります。な, なので、飛び入り参加も大変ですし。九十八点以上、目指して頑張りたいと思います。 ありがとうございましたそれではお客様にあ り, ありがとうございました